おはようございます自由民主党の菅田でございます本日は質問の機会を与えていただきました三浦委員長原委員長はじめ理事委員の皆様方に感謝をお願い申し上げます津島先生に引き続き真摯な議論をさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますでは早速質問を進めてまいります私の出身は全国最多の四原発十三機 一市山頂にわたりそまた加え高速増殖炉、原型炉、文樹が立地する福井県でございます、うん、しかしながら県内の原子力発電所は再稼働をはじめ40年超運転延長、廃炉使用済み燃料の処分など多くの課題を抱えているところでございますエネルギー資源が乏しい我が国にとりまして 核燃料サイクルの確立が必要であり、特にウラン資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化、また有害度低減等の観点から、高速増殖炉の開発は極めて重要でございます。また、国におきましては、平成二十六年に閣議決定いたしましたエネルギー基本計画において、文字を核燃料サイクル政策の中核施設、 と言い続けたことに踏まえ。長期的視野に立ち、覚悟を持って取り組む必要があると思います。福井県は県民の安全、安心の確保を大前提に。文殊をエネルギー研究開発、拠点化計画の中核施設と位置づけ。国の核燃料サイクルの確実に、協力してきたところでございます。しかしながら。 昨る9月21日、政府の原子力関係閣僚会議におきまして、立地地域に全く説明がないままに、文書については廃炉も含め抜本的な見直しを行うという方針を示されたことは、これまで長年にわたり国策に協力してきた地元を無視するような無責任極まれない態度があります。誠にに遺憾でございますますた今八にも 二十日にも廃炉決定との報道が先行しております。地元では憤りさえ覚えているところでございます。そうした観点から。文殊高速路開発核燃料サイクル政策について質問をさせていただきます。文殊の議論に際しましては。国策に長年協力してきた立地地域の意向を十分に汲み取りながら進めることが。重要で考えて、重要であると考えております。まず見解をお聞かせいただきたいと思います。 お願いします文部科学省板倉大臣官房審議官。お答え申し上げます、文書につきましては、本年9月に開催されました原子力関係閣僚会議におきまして、廃炉を含め、抜本的な見直しを行うこととし、その取り扱いに関する正方針を高速路開発の方針と合わせて、本年中に原子力関係閣僚会議で決定することとしております。 したがいまして、今後の高速路開発の方針と切り離して、現時点で文書の廃炉を決めたわけではございません。この9月に開催されました現職関係閣僚会議においては、政府の意見集約を直前まで進めておりまして、会議の開催自体も直前の決定となったことなどの理由から、地元へのご説明が遅くなってしまいました。この こ, とにつこのののととにににつついいいててては誠にいかんと考えてござまますその後高速炉開発会議の結果につきましては 会議終了後、その都度速やかに文部科学省から地元へ直接ご報告させていただいているところでございます。また、先月11月25日には、福井県から要請をいただいておりました、文殊関連協議会を開催し、政府の議論の状況や、地元への対応等に関する意見交換を行う中で、地元のご意見をお伺いいたしました。西川福井県知事からは、文殊の取り扱い方針について、 机上の議論に陥ることのないよう、県民や国民の目に見える形で具体的に議論し、地元が納得する結果を出すこと、文字を安全保守管理するための運営体制の方向性を責任を持って明らかにすること、文字の成果をどう生かすのか、福井県敦賀市においてどのような研究開発や人材育成を行っていくのか、今後、国の具体的方策を示すことなどのご意見をいただきました。 さらには文字の方向性によって地元雇用への影響を懸念する声もいただいているところでございますこれら地元からのご意見をしっかりと踏まえ年内に結論を出すべく検討を行ってまいりたいと考えてございます委員長、助田君ありがとうございますよろしくお願いします、えー、地元は国策の重要性を理解し長きにわたりまして誇りを持って協力してまいりました今答弁に遭いましたが 紅葉につきましても地元では非常に逼迫した状況でございます。よろしくお願い申し上げます。えー、またその文樹の歴史を十分に認識し、地元の思いをないがしろにすることのないよう、改めて強くお願いを申し上げます。えー、次に、文樹でこれまで得られました成果、知見について伺いたいと思います。文樹はこれまでに 40% の出力運転までの経験しか有しておりません。また近年は停止したままでございます。 文書でこれまで得られました成果、知見について、どのように考えているのかお聞かせいただきたいと思います。文科省板倉審議官お答え申し上げます。文書につきましては、国内技術に基づき設計、製作および建設がなされ、40% の出力運転まで行われております。このことは、国産の自主開発技術によって、 我が国の高速路発電システムに係る設計手法や製作技術の基盤を確立し、高速増殖原型路の発電プラントシステムを成立させるための基盤技術を獲得したという重要な成果であると考えております。また、さまざまなトラブル事故により運転期間は短いものの、これらトラブル等への対応や停止期間中に行われたさまざまな取り組みを通じて、安全確保と安全運転に係る知見と技術を高め、 それをを実機に反映させるなど数多くの成果知見を獲得しておりますこのような過程で獲得されたさまざまな研究開発成果は、今後、我が国が高速路を実用化していく上で活用されるべき価値ある知見であると認識しております。これらの成果については、文部科学省の有識者会議、文殊研究計画作業部会でございますが、こちらにおいて、専門的見地から議論をいただき、妥当であるとの主見をいただいているところでございます。委員長池田君 ありがとうございました文字はこれまで国内技術に基づき設計、政策及び建設がなされ 40% の出力運転の経験を有しており将来論につながる数多くの成果知見を獲得していることが分かりました一方で高速路開発会議におきましてはフランスのアストリッドについて議論されております一部報道でもあたかも 文字の代替のように取り上げられております文字において、これまで蓄積された数多くの知見のある中で、フランスのアストリッドへ協力する意味は何かお教え願います資金エネルギー庁、小沢政策統括調整官、えー、お答えいたします。 でで得られれた知見これは非常に重要でございますその上で、高速路開発を継続する国において、安全性や経済性を追求する上で、新たな知見が獲得されつつございます。その中で、二国間および多国間での国際協力のネットワークが広がり、その活用の可能性も広がっております。我が国としても、こうした国際協力の場を戦略的に活用して、 開発の合理化、あるいは最先端の知見の獲得を図っていかなければならないというように考えております。この国際協力の活用の一つとして、日仏アストリッド協力を2014年から開始してございます。えー、具体的には我が国はまず三つの設計、えー、それから二十六個の研究開発にフランスと共同で取り組むこととしております。 我が国から成果を提供するだけではなく、2国からも成果の提供を受けており、相互に恩恵のある協力が進められているところでございます。また、我が国が担当する分野の中には、高速路の安全対策のうち、シビアアクシデント対策として重要な手段となる、崩壊熱除去系、あるいは原子炉停止系に関する技術なども含まれております。 過去3年間の協力を通じて、我が国は最新の設計、ノウハウ等を取得してきているところでございます。今後とも我が国が獲得し得 る, 獲得し得る通用技術へのアクセスが拡大していくよう、フランス FS としっかりと協力を進めてまいりたいと考えております委員長助田君。 ぜひとも協力して前に進めていただくようによろしくお願い申し上げます次に高速路開発について伺います高速路開発会議では経済産業省を中心に今後の高速路開発の方針が議論されているところであります文字につきましても廃炉を含め抜本的な見直しが行われている中で今後の高速路の開発の主体責任が非常に不明瞭になっているのではないかと懸念を持っております 今後の高速の開発について、どのような主体がどのように進めていくことになるのかをぜひお聞かせいただきたいと思います資源エネルギー基地庁、小沢統括調整官。お答えいたします。 現在、関係閣僚を含め、わが国の高速路開発に関係する主体で構成される高速路開発会議を設置いたしまして、今後の高速路開発の方針案について、年内に取りまとめるべく検討を進めているところでございます。先月末の第三回高速路開発会議では、高速路開発の方針案の骨子について議論をいたしました。安全性性と経済性の協力 両立といったこれまで以上に高い目標を掲げていく方向性、あるいは開発にあたって踏まえるべき四つの原則などにつき、認識を共有したところでございます。具体的な今後の開発体制等については、引き続き検討を進めているところでございますが、メーカー、電力、研究機関が密に連携し、オールジャパン、かつその役割を明確化した上えで、責任関係を一元化した体制を構築していくと。 いうことは重要だというように考えております委員長助田君よろしくお願いします、えー、高速路回数の方針や、えー、ロードマップの作成に当たりましては地元を含め、えー、国民の理解が得られるものとなるようしっかり、えー、検討いただきたいと思います、えー、続きまして最後にありますけれども、えー、核燃料サイクル政策について伺いたいと思います文字について廃炉を含め 抜本的な見直しが置かれている中で核燃料サイクルの維持に課題との報道もされている中でございますこうした状況を踏まえ改めて今後の核燃料政策について質問いたします我が国がこれまで進めてきた核燃料政策の核燃料サイクル政策の向上につきまして政府にどのような考えをお持ちになっているのかお聞かせいただきたいと思います小沢重平委員長 政策統括調整官お答えいたします我が国は高レベル放射性廃棄物の量の減少、放射能レベルの低減、資源の有効利用などの観点から、エネルギー基本計画で閣議決定したとおり、自治体や国際社会の理解を得つつ、使用済み燃料の再処理等を行う核燃料サイクルを推進する方針でございます。 このような核燃料サイクルとしては、まずはプルサーマルの実施を通じた軽水路サイクル、これを実現することが重要でございます。こうした観点から、電力自由化等の新たな事業環境下でも、再処理等が将来にわたって滞りなく行われるよう、この10月には、使用済み燃料再処理機構、これが青森県において設立されたところでございます。今後は、6カ所再処理施設の竣工も含めて、 機構がその工程の管理、計画の策定を行い、これに国も関与することで、再処理事業が着実かつ効率的に実施されるよう取り組んでまいります。また、本年8月に再稼働いたしました、いか原発3号機において、さらに現在は停止中でございますけれども、高浜原発3号機、4号機においては、木質燃料を使用するなど、プルサーマルの取り組みは進展しているところでございます。 ウルサーマルの実施についても着実に進むようしっかりと取り組んでまいりたいというように考えております、えー、加えまして、えー、高速炉サイクルこれにつきましてはこれが実現すれば、えー、核燃料サイクルのそれぞれの利点について、えー、現在取り組んでおります軽水炉サイクルに比較いたしましてより大きな効果が期待できるものでございます 高速炉の研究開発は核燃料サイクルの有効性を高める観点から重要であると考えており、引き続きしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。今後ともエネルギー基本計画の方針に基づきまして、高速炉開発会議、あるいは原子力関係閣僚会議の議論、検討などを踏まえながら、核燃料サイクルを推進してまいりたいというふうに考えております。りま以上、助田君。ありがとうございました。 エネルギー基本計画に位置づけている核燃料サイクルについて、必要な資源を投入し、安全対策を大前提に、国内において政府の責任で着実に推進することを要望いたしまして、時間も余っておりますけれども、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました